皆さん、こんにちはこのまずこの南アジア日本語教育国際シンポジションでパキスタンにおける日本語教育について発表する機会をいただき誠にありがとうございます。私はパキスタン日本文化協会日本語講座の事務局長をしております、モハマディ・デアスと申します。これからパキスタンにおける日本語教育について お話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。アキスタンには4つの主要な日本語教育機関があります。イスラマーバードに1件、カラチに3件あります。1、国立現代語大学イスラマーバード。2、アキスタン日本文化協会新の日本語講座。3、中立カラチ大学。4、私立インダス大学。 国立現代語大学イスラーマーバード日本語講座国立現代語大学イスラーマーバードでは6ヶ月の資格コースと1年のディプローマーコースが行われていますディプローマーコースに入るためにはまず資格コースを修理をしなければなりませんまたディプローマーコースを修理をすると日本語能力試験の 日本相当レベルになります。授業は月曜日から金曜日まで毎日5時間の授業が行われています。パキスタン日本文化協会シンド日本語講座この日本語講座はもともと1972年に在家な日本国総領事館の運営により開設されました。 これはパキスタンで初めて開催された日本語講座です。1976年から国際交流基金の日本語専門家派遣が開始され、2001年9月まで継続されました。2001年の米国テロ事件影響で国際交流基金の専門家が帰国になり、講座も閉鎖されました。 そして交流基金からの日本語専門家の派遣が打ち切られました。私は2002年に在家なし日本国総領事館に壊れ、日本語講座のチーフインストラクターとして講座再開の責任を与えられました。そして2002年4月に日本語講座が再開されました。 2003年4月に実施期間はパキスタン日本文化協会に移管されましたが、事業内容は変わることなく、現在に至っています。また在家ラジ日本国総領事館の講演をいただいております。この講座は2004年10月から2009年3月まで JICA のシニアボランティアの 日本語専門家の派遣を受けました今まで数千人の学習者がこの講座を卒業し日本にある学校専門学校や大学で勉強しているほか日本パキスタンを含めて世界各国でそれぞれの分野で活躍をしています。 学者の日本語を勉強する理由はいろいろありますが最近ほとんどの学習者は日本へ留学のために勉強していますこの講座はパキスタンにおいて日本語普及促進に重要な役割を果たしていますこの講座にはカナチからだけではなくパキスタンの各地から学習者が 勉強に来ます。本講座では1年に2学期があります。各学期の期間は6ヶ月です。学期は4月と10月に開始されています。各クラスの授業は週に3回、1回の授業は2時間で週6時間の授業が行われています。現在、 4ステップのクラスが行われています。ステップ1、2、3は初級レベルで、ステップ3を修理をすると、日本語能力試験の N4 相当レベルになります。ステップ4は中級レベルで N3 やそれ以上の能力を与えるためのクラスです。 この講座の1年の在籍者は100人ぐらいです。シュー理ス・カナチ大学日本語講座。パキスタン最大の大学であるシュー理ス・カナチ大学では2001年1月から日本語が選択科目として教えられています。 カナジ大学は選択科目の一つとして日本語コースを行っているパキスタンの唯一の大学です。日本語を選択した学生は2年間日本語を勉強します。現在カナジ大学の日本語コースには1年生と2年生の2つグループがあります。そして週6時間の授業が行われています。 シリス・インダス大学日本語講座。インダス大学では2016年9月から日本語が必修科目として教えられています。コンピュータ科学の学生が1学期だけ日本語を勉強します。週6時間の授業が行われています。 日本語弁論大会毎年パキスタン日本文化協会と在カナチ日本国総領事館との共催で国際交流基金が講演団体となりカナチ日本語弁論大会が実施されています今年の3月に34回目のカナチ日本語弁論大会が行われる予定です この弁論大会は日本語普及促進にもまた学習者への意欲を高めるためにも重要な役割を果たしています。日本語能力試験毎年12月にイスラマーバードとカラチで日本語能力試験が 実施されています。最後に課題はいろいろありますがここでは一つだけ一番重要な課題について述べたいと思いますこの講座は過去十数年交流基金から日本語教材寄贈プログラムで日本語教材を寄贈いただいていましたがこのプログラムが打ち切られ 2009年3月以降は新しい教材が手に入っていません。ここパキスタンを含めて日本語教材を外国で調達することはほとんど不可能であり、また教材は高価なものばかりなので、投稿座で購入することができません。効果的な授業を実施していくには、現在のニーズに合わせた、 新しい教材の入手が必要だと考えます。以上です。どうもありがとうございました。